前でございます今日はありがとうございます今日はたくさんの皆様にお越しいただいてご覧いただけますこと大変嬉しく思っております地元から元気発信三地合同演舞披露会みんなで本当にっていうのよさこいへお誘いくださいましたダンスパフォーマンス集団各の皆様私たちによさこいを ご披露いただける時間をいただきまして本当にありがとうございます感謝申し上げます今日はコロナ収束とよさこいのイベントが少しずつ開催されますことを願い私たちの目標である高知のよさこいまりの総踊り曲鳴子花をご披露させていただきますそれでは なしこいおしえそうさそうそう ありがとうござい